キング・アンド・ドブズ・ヒラの仕が10月期の連続ドラマクロサギ TBSK で主演を務めることが明らかになった。同作の情報は昨年10月ニュースサイトふみはるオンラインで既に報じられていたが今回ようやく正式発表されネット上では大きな注目を集めている。 同作は夏原武史、原案黒丸史作画の人気漫画、黒詐欺、シリーズ、小学館を実写化したもので2006年4月期にも TBS でドラマ化。当時ジャニーズ事務所に所属していた山下智久が詐欺師を騙し返す詐欺師の主人公黒崎隆を演じ、世帯平均視聴率は 15.7%、ビデオリサーチ調べ、関東地区を記録。 08年には映画黒詐欺が公開されるほどの好評を博しました芸能ライター。そんな山下は20年10月にジャニーズを退場。以降はソロでの音楽活動や俳優業を続け、今年4月期の主演連続ドラマ、正直不動産 NHK はネット上で今季一面白い。山 P の新たなハマり役になったね、などと話題を呼んだ。 元ジャニーズとしては異例の活躍を見せている山下ですが16年ぶりにレンドラ化されるクロサギの主演には現役ジャニーズの平野が起用されました。平野は20年にセクシーゾーン中島健人とダブル主演した末光警察ミッドナイトランナー日本テレビ系以来レンドラから離れていたので今週のクロサギで主演するという発表にはファンが大喜びしているようです。 どうネット上には、く君のドラマ待ってたよから、おめでとう。という声の、ほか、黒サギ好きだったから新しくく君が主演に選ばれたのは嬉しい。今、黒サギをやるなら平野仕様だなって制作側に判断されたわけでしょ信頼がすごい。といった書き込みも見られる。一方で山 P の、黒サギが大好きだったんだような。また山 P じゃダメだったの とやはり山下に黒崎を演じて欲しかったと落胆するネットユーザーも参見されせめて山 P をゲスト出演させて欲しい。との声もあります。ちなみに山下は05年放送の連ドラドラゴン桜 TBSK でレギュラーキャストを務め、昨年4月期に同ドラマの続編が放送された際、最終回で声の見ながらゲスト出演を果たしました。 平野版、黒サギにも何らかの形で山下が登場すれば盛り上がることは間違いないでしょう。どう世帯平均視聴率 15% 超のヒットドラマの主役を大先輩である山下から継ぐとあって平野本人にはプレッシャーもあるだろうが、ぜひ新生、黒サギをヒットに導いてほしいものだ。